阿蘇医療センターだより番外編医学生インタビュー実習として阿蘇医療センターを訪れた医学生のインタビューをお届けします。3年生の時にその早期医療体験実習みたいなやつがありまして、それで自分たちで決めれるんですけど、その中で僕が阿蘇を選んだんで、その時ここに来させてもらったんですけど、その時の？ その先生方の雰囲気というか、まあ、もちろん景色も綺麗ですしそういうのもあってあそう選びました今までは大学病院とかを主に実習しててがんサロンとかその地域の元と僻地医療の診療所とかは行ったことなかったんですけどそれをここで実習させてもらうことで、まあ、講義とかで座学で話を聞くことあっても実際に自分がその中に飛び込んで。 体験することはなかっそうです、まあ大学病院と違って、うん、いろんな症例が救急車で運ばれたり、うん、自分の患者さんのことであったり、うん、その先生方がこれ学生のためになるんじゃないかっていうことがあったらピッチで呼んでくださってこういう患者さんいるよとか、うん、今からこういう検査するから一緒に見学しないみたいなことをお話しかけていただいて、うん、それが本当に、うん、充実しててもう暇な 暇にはならならかったですね会話の内容じゃないんですけど、まあ、麻生医療センターは割とその地域医療ってこともあって超高齢者の方が多いんですけどやっぱそれでも元気な、まあ、もちろん病気で入院してる患者さんなんですけど元気というかハキハキ喋られる方もいらっしゃいますしこの前は98歳の方でも本当に本当に60歳ぐらいに見えるような方もいらっしゃって。 まあ、皆さん明るいのもそうですね患者さんも明るいのもいいですしそれを見て多分先生方も喜ぶというかいいことなんじゃないかなと思いますその今年6年生で来年から医者になりますっていう話を患者さんにすると「うん、あ頑張ってね」って言って握手とかもしてくださって<笑>それが印象に残りました、うん、そうですね 止めていただく場所があるんですけどそれがまあ中も広くて綺麗だったんでそれはかなりお勧めできると思います、うんうんうん、快適でした<笑>まだ麻生医療センターもできたばっかというかまだ5年も経ってないんで宿舎ももちろん新しいので虫が出たりはしない良かったです<笑><笑>治療して患者さんを治すっていうのはもちろんなんですけどその自分が 世界一の医者じゃなくてもその患者さんにとっては世界一の医師先生だと思ってもらえるような技術と優しさを持った医者になりたいと思います。